ちょっとね、嬉しいいものが届いたの。が届た見て<笑>すごいでしょ札幌クラシックのフラノィンテージをあの北海道に旅行に行った友達が送ってくれたのめっちゃ嬉しくてさちょっともうね開けて冷やしてあるんだけど<笑>それをもみながら今日は唐揚げ<笑> しようあちょっと置いとこうなら<笑><笑>急に並べ出すっていう<笑>並べてみたんだけど乾<笑>杯 美味しいなんかね普通のクラシックよりちょっとね味が濃厚でフルーティーなのすごいおいしいな私これめちゃくちゃ好き<笑>美おいしい今日さビールをおいしく飲むためにヨガまで行ったんだけど<笑> 美味しいわ。唐揚げ作るおお。おとといの夜から漬けておいた唐揚げよいしょ。揚げていこう。私ちなみに唐揚げは醤油とニンニクとみりん。入れて漬けてある。 作るのすごい下手くそでちょっと心配なんだけどもうなくなっちゃうわ油食べてる間なくなっちゃうよしく揚げていきますかねちょっとだけ揚げてここで食べちゃおうかないい音。 なんか、せっかくだしさ、せっかくだしってなんだかよくわかんないけど、揚げロゼ食べたいから、私今日ここで食べる<笑>よし。付け合わせは、キャベツ。ビールのためにさ、唐揚げのことしか考えてなくて、今、家に野菜がなくてさ、キャベツしか作れなかったんだけど、これキャベツの千切り、これキャベツの昆布、昆布い、なんか、塩昆布い。 別いただきたい。うん。うん。うんふん。見て。いい感じ。揚げ上がるまでに一杯飲んじゃおう。 ちょっとそろそろ唐揚げが上がりそうだから2本目に行きたいと思います<笑> 2本目やっぱこコップにすぐとさすぐなくなっちゃうんだよね嫌になっちゃう。<笑> まちょっとまだ唐揚げ上がってないけど改めまして乾杯はあ美味しいこのビールを送ってくれた友達は私の YouTube 私がね YouTube やってることも知ってでも<笑>これこフフフフフフフ u フフフフに上がるのフフフフフフフフフフフフフフフ ーちゃんありがとうプ<笑>ーちゃんち友達なんだけどあだ名がねやばいやばい唐揚げいい感じとりあえず3つあげた唐揚げ<笑>こんな感じ それではまたまた<笑>改めまして乾杯、はああ唐揚げいただきますちょっと美味しそうに今日できたかもしれないあほいうんうん おいらくできたから。あ, あ幸せだわなんかでも私揚げ物する時一気に入れすぎちゃって一気に揚げちゃいたいじゃん早く食べたいしだから入れすぎちゃってんのいつもそれでいつもうまくいかなくってもうここでこうやって揚げながら食べればいいんだね<笑>ってことに気づいて。 まあ、なかなかねそんなの難しいと思うけどいいわこれうんしい<笑>うんうんうんうん あとまだいっぱいあるから、これはもう一気にあげちゃうから。今日の唐揚げ。人生で一番美味しくできた気がする。<笑>これを飲みたいがために、すごいちゃんと仕込んだから。<笑> あっおいしい。ま<笑>ったいものがけど、なだかビールほんとおいしい。プラシックおいしいわ。ああ。<笑> モの時も思ったけどこれ食べるのちょっと楽しい残りの唐揚げあげますか<笑>今ちょっともうめんどくさくなってるんだけど<笑>頑張るわ<笑> 唐揚げ 1.5 個で、2本飲めんだけど。<笑>やばいね。とりあえず唐揚げ揚げます。まだたっぷりあるから。<笑>ビール飲むと思うじゃん。ハイボールにする。 胸詐欺みたいな。改めましての、改めましての。乾杯。<笑>おい。唐揚げはさ、ハイボールも合うよね。<笑>いただきます。あげたって。 <笑>大変回収車の車が回ってる。<笑>うん。今回唐揚げ本当美味しくできた。よかった。 大変回収者がすごいね。<笑>どんどん近づいてくるよ。ごめんね。乾杯。<笑><笑>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 <笑>あ遠くなっていた廃品回収者。<笑><笑>あいなくなった廃品回収者。<笑> ちょっと物足れないからいつもみついかマヨネーズをはやうよ よ, よあとチーズもっけてトースターで焦げ目がつくまで焼くだけ見てこれがさうわっあっち ちょっと酔っ払っちゃったんだけどおい<笑>しいよこれ、うん、おいへー<笑>今日ほんと酔っ払ったなんだろう<笑>なんか唐揚げあげようって気負ったのかもしれん<笑>乾杯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 乾杯。<笑>いただきます。うん。うん。ちなみに、にら玉のお味噌汁に。に 麺入れた。